令和2年7月1日から、阿蘇市小里の阿蘇草原保全活動センターで、昆虫をテーマにした写真展が開かれています。この写真展は、日本野鳥の会熊本県支部会員のネイチャーカメラマン、横田聖一郎さんが、阿蘇を中心に県内各地で撮影した蝶やトンボ、蛾など、 珍しい昆虫の写真28点が展示されています。この蝶は、シジミ蝶科のオールリシジミで、クララという豆科の植物を餌としていますが、クララの自生地が少ないことなどから、オールリシジミは絶滅危惧種に指定されています。このほか、アゲハ蝶科のモンキアゲハや、シジミ蝶科のアカシジミ、 ヤンマ科のオオルリボシヤンマ、エゾトンボ科のタカネトンボ、タマムシ科のヤマトタマムシ、アオマダラタマムシ、スズメガ科のウンモンスズメ、イボタガ科のイボタガなどが展示されています。横田誠一郎さんの昆虫写真展は、令和2年8月31日まで、阿蘇市小里の阿蘇草原保全活動センター、 草原学習館で開催されていて、入場は無料となっています。